乾杯乾杯はい。はい、<笑>で、12月に入って、はい、ハイザイワードも寒くなってきましたが。はいはい、そうで す, ね,、はい、うです ね, うね。そうですね。はい、で寒いのか日本の秋ぐらいです朝と夜は寒いですね。<笑>朝と夜はそうですね。うん、日, 日中でも30度ですね。そうですね。あ、30度ですかね。日9度とか30度を気にしてますね。 そうんです、ね。十六度十七度なんです、ね。あ、そんなに下がってますか。十六十七ですね。はい。え、こっちら辺はまだ二十二度、二十度 で, 度です。あ、そうなんですか。はい。そでもうちょっと北だから。<笑>ちょっと北で<笑>い着ただから。着ただから。何もないところですからね。はい。何もないからなね、<笑>えー、タラナカの人にそう言われるのも。<笑> そうそうそう、はい。まずはそのポスター見 て, 見てみてください。ポスター何のポスターですかニュートンという映画のポスター。私、検索できないので。はい、ニュートン。でもさっき、えいモードにしたばっかり。ああ。<笑>そ<うだ><笑>まあまあ。しかもこう、私の携帯、電波が入らない。あったっ私のも入るかな。<笑>面白い。<笑> <笑>で、えー、ね、午後チャイタイムは、ずっと聞いてくださってる人は知ってるかもしれませんけれども、うん、私たち今ど、どこにいるかがわからない人も多分、これ初めて聞く人がいるかもしれないので、そう で, ね、そうですね。そうですね。南インドの、えー、ハイデラバードという町ですかね。うんはい、かねいや、まあ、市でしょ、う、市ですかね、はい、はい。大都市か。 結構な都市だと思いますよ。結構、ね。一応、シュートだし。ねだだしだ そ, うね、<笑>そうですね。はい。はい、ラン一応いテラン、テランガナ州のシュートです、ね。そうですね。南インドのテランガナ州の、うんはい、えハイデラバード市に位置している英語大外交大学から発信してます。はいはいはいえー、英語外交大学アジア研究 学, 学部アル、はい、と申します。よろしくお願いします。<笑>はい。<笑>はい。アメミヤです。よろしくお願いします。 生駒です。よろしくお願いします。今回録音だけなんで、うん、もうこの2、3、二三回は録音だけだから、誰が話してるのかわからないっていうのも。ね、特に女性2人が、ええ。まあ声似てるとは思わないけど。ええ、うん。そうですね。と<笑>、ねはい<笑>はいまあ、いうことで今日は3人でお送りします。はい。えー、そうですね。えー、その、な、 今開いてくれたそのポスターなんですけれども、このニュートンという映画のポスター、まあ後で編集の時にもポスター入れときますけれども、このニュートンという映画が、まあさっきもそのニュートンっていうと、えー、日本人は、えその、運動の法則ですかって、うん、ななにニュートン力学か、うん。ニュートン力学で、まあその科学者ですね。うんはいはい、17世紀、18世紀の、そうですね。科学者が、その、まあ思い浮かぶと思うんですけれども、はい そのその同じその字で、同じ音のニュートンという映画が、えー、去年公開されてヒンディー語え、ヒンディー語の映画なんですけれども、うん、で そ, でその映画がああの日本でも公開されたみたい。 ですね。はい。最近ですかええー、あの、多分今年の4月か、まあ、ちょっとよくわかりませんが、大阪のアジアン映画祭で公開されて、評判も良かったみたいですね。はい。インドではいつ上映、インドは去年ですかね。はい。えー、去年公開された映画で、まあその、それほど、インドではそれほど有名な話、まああの、映画ではなかったんですけど、まああの、いわゆるその、 かんシャルカンみたいなその大きいスターがいるわけではなくて、<笑>うん、ただ、その俳優のラジクマルラは、うん、まあ、あの、とても、そうですね。素晴らしい、えーえー。最近急上昇している。あ、そうなんですか、えー、別にかっこよくもないけど、うんえー、演技がすごい。若い人ですか、はい、若い人ですね。はいまあ、20代後半ですかね。いはいはいうん、かなり若い人で。うん、あぜひその日本、まあ、に日本、 今はもう日本でも、あの、日本語の字幕があるので、はいえー、あとはもうインネットでも見られると思いますので、ぜひ、ニュートンを見てみてくださ い,、うんはい。で、なぜこのニュートンの話をしたかっていうと、はい、えー、おとといですね、えー、うちの大学が、えー、位置しているそのテンガナ州の衆議会選挙が、終わって、うんはい、で、その、衆議会選挙に興味がある、うん、あるかと、 人、うん、まあ、まずはその、どうしてその、選挙の話になったかっていう、ね、その話もしなきゃいけない。うん、<笑><笑>さかのぼること。そうですね、<笑>はい。かなり、一週間前1週間前ですかね。はい<笑>はい、まあ多分その、アップロードするときにはもう一ヶ月前の話に な, <笑>なっちゃうかもしれませんけれども。そうですね、一、ね、週間、ちょうど一週間前に、えー、その、懇親懇親会というのかな、まあ、楽器が終わって、えー、みんなで飲みましょうっていうことで。うん、打ち上げみたいな。うん それでその、あの、飲み会、飲み会っていうか、あの、そうね、宅、宅飲み。宅飲みですね、はい、はい、宅飲みをして、集まったんですけど。えー、集まったんですね。<笑>それで、酒がないっていうことで、<笑>いきなり気づいて、じゃあ、酒が買えるかっていうと買いう、買えない。買えない。そう。なぜかというと、そう、あの、次の日がちょうどその投票日で、うん、えー、ね、 私もなんで酒屋さんが休みなのって、はい、友達や友達というかその、うん、タリク先生に聞いたら、うんうん、<笑>あのインドでは投票日の前日と当日も開票の日も、うんえー、その酒の販売が禁止されて全面禁止されているんですね、うんうんまあ、販売が禁止されているわけで も, もう飲酒は禁止されているわけではなくて、うん、販売自体が禁止されている。 ためとけば、うん、その、<笑>そうそう、オッケーオッケーなんですね。ねはいそうなんです。はいで。なんで禁止かっていうと、はい、まあ、いろいろ説があるんですけれども。<笑>はい、ただ、そのイ、インドは、その、インドでは、その、はい。えー、酒の販売が禁止されることを、うん、その日、火のことを、 えー、ドライデーと言って、まあ、乾いた、乾いてる日る<笑>いい喉が乾き日 か, <笑>、はいかいい。ドライの、乾燥のドライにで、日なん で,、うんはい、で、ドライデーっていうのは、まあ、その、投票、まあ選挙だけじゃなくて、えー、その、えー、州の、まあ、その、国の祝日、うんまあ、のもうそうだし、えー、州のまた別の、その、お祭りの日にも、うん 酒の販売が禁止され て, いて、まあ、ドライデーがあるんですけど、それはその州が決めるもので、うん、あとその国家レベルで中央政府が決めるドライデーの日があって、毎年そのこういう日がドライデーになっているというふうになっています、うんで。投票はどこもその販売禁止になっているんですね。でインドはその酒がもう全く販売されていないその、いわゆるその酒が 禁止されている州もあって、例えばの一番有名なのが、その、今の、えー、首相の、えー、モディ、<笑>首相の、 まあ、出身地である、はい、えー、グジャラート州っていうところは、<笑>あの、禁止されてる。あとは、まあ、ビハール州も、えー、最近禁止されてる、ね。そうですね、はい。今年 か, か去年ですね、はい、も う, う。禁止されてました、ねはい、飲むのさ、禁止、はい。そう。で、これ、インド人だけじゃなくて、もうそう、インドにいる外国の人も。持ち込みもダメっていうことです。か持ち込みはどうで す, す持ち込みはだ入れないんじゃないいや、持ち込み は, 込みは、はい、そこはちょっと私も、あの、口とかないからね、そう。わからないですよね。 禁止されているのは、多分、飲酒ではなくて、多分、いわゆるその提供という、つまり、誰かが金を払って買うっていう、その売買が、酒の売買が禁止されているのではないか。あまあ、そこをちょっと私も詳しくは知らないんですけれども、うん、一応、グジュラとでも、あの、ここで、まあ、あの、まあ、その、5、6年前の話なんですけれども、酒は、あの、通訳として、えー、その、 あ日本人と一緒にね、グジュラート州に行った時は、はいえー、酒はホテルの人に、はい、外出しくてです、ねはい、いただいたことがあります、はい<笑>なので。そういうこともできる、はい、あと、ローカルなねその、うん、少数民族が作っている、ブロックみたいなお酒は、うんうん、今でも普通に飲まれてる、ね、そうですね。はい、その多分日 本, 人日本は禁酒法は あの禁止…何号っていうのかな酒を禁止する法律っていうのは、多分、ないんですよね。よねもうりありえないんですかね。飲んじゃダメっていうだけの話。そ, うん、<笑>そんな酒禁止したら、うん、多分、日本の国民全員怒る。怒る。そうそうそう<笑>あれだけがそんなのストレスの吐き口ですから。<笑><笑>今まで飲み会とかがなくなったわけでそう。いや、無理です、うん、無理す金曜日に酒販売禁止されたら、もう日本は。金曜日だもう。<笑> ハナキン判断日。<笑>社会が破綻しそうな気がします経済破綻に。そうそうそう。本当に。日経が翌日落ちて。そうそう<笑><笑>まあ、ね、そういう、まあその、私の実感があるそのケラダ州は、えー、まあ、給料日の、えっ、ー、と、あ、給料日というかその、給料が、 多分入るのが1日で、1日が、えー、その一日もデトライデーになっていて、で、4、5年前までは、えっ、ー、と、金曜、あ、日曜日も、えー、酒の販売が禁止されてたんですね。<笑>これ飲酒が禁止されたわけではなくて、販売が禁止されていて、なんでですかね。だから人がその、えー、その、いわゆるその、 お酒のその依存症の人が、え飲んでしまうんじゃないかっていうのが、一応今理由にはなってるんですけれども、さっきも言ったように、その日に買えないわけで、わけであって、それしてる人は、依存症の人はもう元々そもそも そ, もその、ね、うちに置いてあると思うし、そうですね。医療の方にお金かけかければね、その分。だって、どうせあの税金、あの、税金、あの、酒を、 打ってるとこも税金あの染めてるわけなので、それを医療に回せば、依存症の人を助けられるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それは州それぞれのルールがあって、はい。ドライデーの1日前は、えぜひ、インドにいる日本人はぜひ買っておいてください。ストレスがたまらないように。で、これ、毎、毎年あのう州、州政府、また、 あの、中央政府が発行、あの、その、カレンダーみたいなのを、その毎、毎、うん、毎年、えー、こういう日がドライデーっていうふうになってますので、えー、それもぜひ、調べてはい、えー、あ日本の、日本の 大, 大使館にもね、こういう注意事項の一つにもね、入れておきたいものですよ。うん、あ, ドあ、ドライデー。ドライデー、そう、ドライデービー。<笑>ドライデービーだと、二週間。ドライデ ー, <笑>イデー<笑>ね、というふうに、はい。そ、ね、う選挙で、うん。 えーっとうん、お酒がダメなのは、そう、谷地先生曰く、植民地の、えー、植民地時代からの、ちょっとした、うん、まあ、その、もちろん、その、酒で、ひが買えるっていうのもあるんですけれども。賄賂として使われるっていうのもあるし、うん、プラス、その、植民地時代からの習慣そうなんですね、はい。いうん、植民地時代の、その、いわゆるその、イギリスの、うんえー、その、 えー、まあイギリス政府というか当時のその植民地政府ですか、うん、がそのまあ初めてそういうドライデーっていうのを、えー、施行してそれがまあそのインド政府がそれを受け継いでそれをまたそのそ の,、うん、そのまま、ね、いいずっと続いてるイギリスにもあるのかなドライデ ー,、ね、ー, あーいや多分そのそれやはり何ていうのかなカトリックのあのののていうのですか、うん、そのピュリタン。うん、はい。 歯が、やはりその酒とかそういう、禁欲的な、ななんていうのかな、うん、そういう、えぇ、ー、禁欲的っていうのかな、はい、そういう禁欲的な習慣、そういう、うん、習慣を、こう、なんとかしようっていうことで、そういうのがあって、それがそのまま、インドにもの残ったんじゃないかなとあの、同性愛も同じじゃないですか、イギリスの法律がそのまま、そのままそれが、そうなんね、まあ、親からの譲り、うん、譲り、譲ってもらったっていうか、はいはいはい、それでまあ、最近、 認められたんですよね、はい。そうですね。はい、うん。はい。それについても何回かね、あの、クラスでディスカッションとかも。ね、しましたね。見ましたね。はい。うん、ということで、で元の選挙の、<笑>選挙のことになるんですけどす、ニュートン。うん、ニュートンね。そうそう。で、ニュートンのポスター見てたんですあの、今日ね、ちょうどあの、選挙について話すね、話すことを、あの、今日ちょっと気づいて、 準備不足だなと思って、ニュートンの話からね、<笑>話、この入ります入ろうと思ったんですね、うん。で、ニュートンのポスター見ると、うん、あの、インドの選挙がわかると思うんです。うん、もう、はい、どれどれ。はい。で、これ、ニュートンは、まずその、じゃあ、まずその、あらすじから説明。はい。 しましょうかね、あのネタバレはなしであねっではネ タ, ネタバレっていうまあそうですねはいネタバレなし で,、はい、で日本で公開されてるからそうですねはいじゃあネタバレなし版です、ね、<笑>えっと舞台が、えー、とチャッティスガル州といって、うん、テレンガナ州のちょうど北にある州です、はいうんえーまあ、テレンガナ州がわからない人がいるのであればムンバイがあるマハラシュトラ州かなり大きい州なんですけどその東にある州なんです、うんうんまあ、位置的に言うと ちょうど、その、インドのひし形のど真ん中ん、ね。そうですね。もう、インド中部と言われても。うん、はい。うん、<笑>まあ、一応地図、編集の時には地図入れときます。はい。<笑>で、その、チャット、で、この、ニュートンという、えー、この公務員なんですけれども、このニュートンは、うん、えー、選挙の管理員として、えー、 あの、チャッティーズ・ガル州にこう派遣されるわけなんです。うん、で、えー、ネタバレなしだから気をつけて、気をつけて、ちょっと気をつけていきますね。<笑>はい。で、あの、そのチャッティーズ・ガル州もかなり大きい州で、彼が派遣されたのが、その、とてもその、人口も多分100人くらいの、え小さな村で、うん、で、そこに派遣されるんだけど、その、そこは、あの、ちょうどその毛、あの毛沢東派、 えー、あの、左翼の過激派の組織があって、うん、武装集団なんだけど、うん、その武装集団が、えー、その選挙を妨害すると。うん、と、抑プしている中に、その、この、ニュートンが、その、選挙管理リーダーとして、うん、あの、そこの投票所に。 えー、来るわけです、す、えー、ポスターにも、ね、彼はそのあのあれチ、チョッキというんですかね、その防弾チョッ キ, 防弾チョッキを防弾チョッキ着ていて、あと、まあそのあの、安全帽ですか、ヘルメットもかぶっていて、うん、でこれがそのでそのいわゆるそのブスあのいつ襲われるかわからないという、うんえー、状況の中で彼は規則正しく選挙をやりたいと。うんうん、なるほど で、うん、その彼の、その、えー、まあ、彼、その選挙管理員を守る、うん、えー、治安部隊も一応あるんだけど、うん、その治安部隊が全然やる気なさそうな<笑>、治安部隊で。で、えー、その、そこに、その、村、村でもこう、村の人と、あとちょっとその村に、村の近くにある、えーまあ 森というか理に住んでいる先住民たちもいて。で、先住民は読み書きができない。しかしその有権者である。で、その人たちはじゃあ有権者なんですけれども全然選挙には関心がない。でこういうとっても面白いその先住民との関係や治安部隊との関係、いわゆるそのインドでの選挙というのはどんなものなのかっていうのは、すぐわかる、まあ、すぐわかるというそのインド選挙入門にちょうど なるんじゃないかなと思うなかなかその、ね、私たちインド人もこういうところは行けないし、うんえー、あの選挙というものは、まあ、街の中の選挙というのは、うん、とても、まあ、ど, どこの国に行っても同じような、えーまあ、その集計だと思うんですけれども、うん、こういうなかなか普通 の, 普通の人は行けないインドがインドを見ることができるっていうのがあります、うん。面白いあともう一つあのインド インドの選挙は、そのポスターを見るとですね、彼が今抱えている、あの、えっ、ー、と、機械があるんですけれども、はい。でその校長のここにこ機い、ね、機械があるんです。これ、インドはその、えっ、ー、と、いつですかね、だいぶ前ですから、えっ、ー、と、え十、ー、四年前に、うんえー、投票の用紙を、うん、もう、なしにして、投票を全部コンピューター化しようと思う、えー。お、すごい。 つまり、インド全国での投票所では、もう投票の用紙なしで、投票機で、まあ、EBM といって、レク電子、えー、投票機っていう、はいはいあの、エレクトロニックウォーティングマシーンなんですけど、で、投票機をあ導入したわけです、ね。おすごい、はい、進んでるインド。もすごいですよ。これ多分、まあ、ず、まあ、その導入された時はとても話題になってた、うん、日本でもとても話題になってましたけれども、多分、 100万台以上じゃないですかね。は、え、い、ー。そうでしょうね。うん、だってインド広いんだけどそうそうそう。<笑>で、その、その EBM がこれなんですね。その投票機の。はい。で、これ読み書きができないので、これはあの、その、生徒とかその、えー、候補の、候補の、候補者のシンボルがあって、ロゴがあって、で、それを見て、 投票するようになってます。はい、顔で？はい、あロロで、ロゴか、ロゴです。はい。例えばナイキーだとのナ、うん、イキーのそのロゴがあるじゃないですか。はいはいはいはい、同じくそ の, その、うん、一人一人にあるんですか？かうん、一人一人っていうかういう政党のものがあります。はい。であ、ね、あるその選挙区の政党の代表というのはすぐわかる。う ん, うん、うん。えー、なるほ ど, るほど、うん、あ、その政でもその選挙区の中で、うん、えー、政 一政党につき一人しかいないんですそうですね、はい。そうですね。あ 日, 本日本は、あの、<笑>あれですので、なな比例代表制なので、一区には、その、にに三人いたりはしてるんですけれども、はい、インドはどちらかというと、あの、なんていうんですかね、小選挙区制で、一、うんはい、人しかいない。何が一人なんですね、はい。生徒から、そう、そうするとやはりその、えっ、ー、と、かなり強い政党の人しか、えー、候補者、 彼からしか候補者が出ないっていう、そのデメリットはあるんですけれども、日本はどちらかというと、その、得票で、うんうん、その、なんていう、分配ですかそうですね。分配されるんですけども、うん、あそれともう一つ、その投票機の他にももう一つあって、このポスターがですね、うん、えっ、ー、と、彼のちょうど上に、えー、5人、五人がこう指を指しているのが見えるんで す, けどです、ね、これはあの。 え、テレンガの州にいる、え、テレンガの州にいて、そのフェイスブックを見ていると、<笑>もうみんながね、こう指を、指をこうやって、ね、あの、昔、その ピ, ピースサインみたいに、こう指をこう、あの、人差し 指, 人差し指、まあ人差し指ですね、はい。人差し指にこ。こうなんかインクがついてるっていうのがあるんですけど、ここもね、あの、うん、みんなこうインクがついているんですけれども、あの、これも、人差し指の爪 の, 爪のところに、はい。 青黒っぽ い, こ, うインドがい、はい、これね、落ちないんです。これ2、2 3週間落ちない。うん、へぇー。これなぜかっていうと、うんこうえー、こう他の人のふりをして、うんまあ、インドはその日本と違ってですね、そのえーまあ、日本だと戸籍があってすぐそのどこの人なのかっていうのはわかるんですけど、はい、身分証明書になるわけなんですけれども、インドはその戸籍、戸籍っていうかそういうマイナンバー制度とかが は, はっきりしてなくて、うん、他の人のふりをして、あ それを防ぐためにこ う,、うん、こうそこ指先のとこにこうちょっとだけインクをつけてそ う, そうするとその逆にその、えー、差別されることもあって、えー、選挙にとてもその熱心な人たちは、うん、例えば買い物する時は私もい2回くらい言われたことがあるんですけれど、うん、昔はね投票しなかったんで、うん、であのええー 店で買い物してたらレジのところでその物を渡すじゃないですか。はい、その時にあ投じしてないんですね。おー言われてから目線ででうんで、うん、す, すみませんでした。<笑><笑>そうかついてないのまた問題、うん、問題というか何、うん、ていうか、ねうん、見る人が見たらね。<笑>まあそういうね選挙とか政治にかなりねしねしと方々がね<笑>まあそのうん、まあ、いろいろねあの<笑> 政治っていうものは難しいんですけれどもうそうですね、うん、こ, のこの前の選挙は何の選挙かっていうのはえっと議会の選挙ですよねそうですねはいまあそうですねはい議会そうですね衆議会っていう衆議会ですか、はい、インドはインドはですその国会じゃなくてそうそうそうそうそれ多分日本人がその議会の選挙っていうと言、うん、うと国会のまあいわゆる 参,、はい、参議院衆議院議員選挙と思われると思うんですけれども、はい この前行われた、その、えっ、ー、と、5つの州で、えー、行われた選挙というのは、州の議会、州議会選挙なんですね、うんうん。で、これどういうことかっていうと、日本の県議会選挙、ね、そうです、はい。そ, そうですね、はいうん。日本は、日本はやっぱりその、国会の選挙があって、あ、その国、で国、県市で、ねうん、市町村レベル。市町村レベル。その後もその下にまたあります、ね、市町村が 最,、ね、最後。 最後ですねあうん、なるほど。そうですね。インドはそうです同じくその 何, 何種類かの選挙があって、うん、衆議会の選挙なんだけど、なぜその衆議会の選挙なのにその、国全体がそれについて話しているのかっていうのもあって、日本ってそんなそれほどな、もう、それを話題にはなるのかな。のつまりテレあの、メディアではもちろんその取り上げられる、取り上げると思うんですけれども、うん 普通の人が紅茶飲みながらその話をするっていうのはあるんですかね、はい、ないんじゃないですかね。あんまりないですね。ないですよね。うん、はい。そこは、インドは、あの、私もその開票の日は、私もう私研究室で仕事してたら、はい、そこ部屋の前を通る人たちが、どこどこの塔が、<笑>えー、100票。 うん、か, ちかちげたよとか、なんかいろいろ言っててそうそう、うん、日本だとこういうのがないなぁと友達ですらネットでこう調べてました。ね、ああ、もうここが、ね、この塔が、とか言って、そうそう<笑>なんでだよみたいな感じすごいなんか調べてましたね<笑>、うん。しかも自分の出身地でもないのに、かなりその、政治に関<笑>、うん、政治への関心が強いっていうのがです、ねあいいことで、うん。まあ、まあ、いいことはいいことなんですけど、うん、はい。喧嘩になることもあって。まあはい<笑> も井戸端会議で選挙の話で大盛り上がりになって、うんえー、ますね。日本ってそんなにないじゃないですか。ないです全然興味ない、ねねね<笑>そ。そうそうそうん。興味ない人が多いです。多いね。若者はね。そうですね、うんまあ。投票率も問題になってるけど、うんうん、日本って投票率どのくらいですか。どのくらいでしたっけ。わ、えー、かんない。三十四十パくらいですか。でもそのぐらいじゃないかな、うん 四五十パーをいつもなんか意識していける気がします、うん。先進国はやはりそのそうですよねやっぱりその政治への関心が関心というかそのなんていうのかな日本日本語そのそのいわゆるその関心興味が少しずつなくなっていくっていうか、うん、そのせ自分と政治への関 関係性関連性が分からなくなるっていうのは、うん、つまり、ね、生活が豊かだから、豊かなので、ある程度豊かなので、うん、その別に政治には、うん、政治は私と関係ないっていうのは、まあ、そういう意味では、生活が豊かっていう証拠なんじゃないかな。<笑>そういうことになるんですかね。そうなのかな、うん、考えたことなかったな。でも日本も最近会見のね、えー、話とかで、 最近結構ね盛り上がってはいるんですよ ね,、うん、ねなんか憲法改正だとかそうそう基本は増税とかねそうそういろいろワイのワイのやってますけど<笑>でも、うん、でもあの1960年代でしたっけ、うん、6 70年代ぐらいのあ の, あの安保闘争みたいな、うん、すごい過激な時期が一時ありましたけどそこまでではないですよね、うんうん、そうですねはい。 なんか、デモとかしてもすごくおとなしいデモだし。うん、そうそうそう<笑>これデモになってんのかなみたいな。日本はデモもマニュアル化されてるんじゃないかなと思う。ここからここまでしか歩けませんとか。<笑>はい、歩道のところを歩いてくださいと か, なんか<笑>、ね。警察官たちが来て、はい、こっちですよ。誘導してるしね。<笑> 車通るときは車通りまーすって。す<笑>インドだと車どこやの通さないという。<笑>そう、すごい優しいデモだな、うん。そうですね。なんかそれこそ選挙の前に、うん、多分その政党を応援する人たちが、うん、パレードじゃないけど、うんうん、歩いてるのを見て、それがなんかちょっとデモみたいに見えて、私には。ああ、<笑>デモじゃないけど。そう、デモじゃなかったんですね。<笑>後で聞いたら。<笑>私なんかのデモやってるのかなと思ったら。 政党のあの イ, ンインドでインド で, インドで、はい、そうあれは選挙ですね、うんうん、すごいなんかもうインドの選挙活動っていうのが面白いなと思って、うん、こうトラックとかで人を、うん、トラックに人が乗って棒を出してもらったり、うん、あと音楽を鳴らしたり、うん、あとなんかせ支持者が <笑>立候補者の後ろをバイクでぼーってすごい列を作ってそう、えー、そう<笑>なんかすごいパレードみたいなのやってると思って、うんうん<笑>ね、昨日ありましたよパレード本当に終わったのに寺川修師匠は地方の生徒が勝ってその出馬しその立候補者の人とその支持者がパレードで多分。 100メートルくらい長いパレードで、ずっともう後ろのそのずっとその交 通, 交通渋滞になっていたんですけど、もう勝った、勝った人はもう全然それに、どっちかというと、私たちの票で勝った人なんだから、うんうんうん、そこはね、迷惑をかけないのが、うんね、確かに。当たり前なんですけど、ちちそこはもう交通渋滞で迷惑ばっかけて、<笑><笑>この人はもう、二期が、二期2回目は、うん 選ばれるのが多分選ばれるでしょう選で、ね。選ばれるでしょうで、ね、そう<笑><笑>そう。しかも、夕方で、ね、ちょうど、その出、出勤というその、えー、その、 仕事終わってちょうど帰ってくる 時,、はい、時に、時間帯だから、うん、そうそうみんな疲れてるし、うん。そうですよね。一番混む時間だし。ラッシュ時なのにそれやるか、時間ずらしなさいよ。逆に一番見てもらえるのかな。<笑>その時間にやれば、ね。で<笑>も<は>、ね<笑>はい、もうね、当選したんだからいいじゃかあとは最近はもう別にその、えー、ね、あの YouTube とかで自分のその宣伝とかを、うん 発信すれば、うん、動画見る途中でね、あの広告が出てきて、うん、あ、この人が、なんとかなんとかを、こう、えー、約束してくれてるっていうのはわかる、わかるし、うん、別に、ね、あの、自分が、あの、本人が、あの、その、パレードをしなくても、うん、その、なんていうか、存在感は、別に薄くなることはない、ない、ないから、うんうん、昔はわかるんだけどね、今は別に し, し, しなくてもいいんじゃないかなと。 どうでしょうね、うん、で, もでも支持者はそういうことを期待してるし そ, そうですね、はいうん、<笑>直接会いたいみ、ねうんうん、そ, そうかもね、はい、<笑>あ、それと私、うん、ちょっと一つ疑問に思ってたのが、うん、例えば日本では、えー、と住民票がある市町村とか、うんまあ、県とかから、うん、こう投票用紙がこう送られてきて、うん、今度選挙に投票してください、うん、っていうふうになって、うん でその例えば実家う、うん私の実家が高知県にあるとして、うん、大阪に住んでて、うん、住民票が高知県にあると、うん、まだ、うん、で大阪の選挙が行われるっていう時には、うん、別に大阪の選挙には行けないんですよね、うん、っていうのが仕組みなんですけど、うん、インドではどうなんですかそうです、ね、インドはどこに今あの投票 でっけ、まあ、そのインドはその、まあ、有権者もね、もう今は7億、8億くらいいて、今の制度だとかなり難しくなるわけですよね。その、えー、最近、あ、どういうことかっていうと、最近は、えー、IT 産業も非常に盛んになってて、人がかなり移動している、えーうん、わけなんですね。なので、こう、実家に帰って投票することはもちろんできるんですけれども、それよりも、かん、簡単っていうか、効率…効率 法、ま、律、あ、な方法としては自分がいるところの代表を選ぶっていうのを、うんまあ、選ぶことができるんですね、うん、つまりどういうことかというと自分の選挙区が小さいので一応自分が知ってる人が、まあ、知ってるっていうかある程度その知ってる顔、うん、知ってる人を選ぶことができるので実感にかえって人を選ぶよりは自分のいるところを、うん で そ, のその申請をして、ここにこういう住所、こういうい私、ちゃんとした住所があって、えー、ここで働いている人ですというふうにあの申請すると、えーここ、ここの選挙区の投票権が与えられるんですね。はい、一応選択肢はあるんですけどそのまま例えばケルラッシュの、えー、投票権、そのまま、えー、使いたい場合は、じゃあケルラッシュの州議会選挙が行われるときに、そこに帰って投票することもできるし、で逆にそのここ。 ここにしたい場合は、ここに、ここでもできます。うん、ただ、その、もう一回申請することが必要となります。うん、で、その選挙権っていうのは、うん、そのアダールカードっていうカードですよね。うん、いや、あの、アダールカードは関係な、あ、ごめんなさい、ウォ ー, ー, ーターカード。ええ、そうですその、さっき言った、その、アダールカードっていうのは、日本のマイナンバー制度にあたるもので、うん、そうそうええー、それは、まあ、身分証明書としては使えて、うん、あと、まあ、いろんな、ええー、その、 政府からの援助とかをもら、えー、うときに使えるんですけど、インドの場合は、まずは そ, の, かそあの顔写真好きのォ、えー、ーター、あの投票カード。うん、えその、アダールカードじゃなくて、ウ、う、ォ、ん、ーターカードを持っていって、うん そうで す,、ね、ですね、はい。そのウォーターカードを持って、投票所に持って行って、その投票所にはその、えー、その選挙区の有権者の名簿があって、それとカードの写真、あの顔を確認してから、そのイン指先にインクをつけて、あの投票所に入って、そのさっき言ったその投票機の、えーまあ、自分の好きなボタンを押して変えるっていう、うんえー、仕組みになってます。なるほど。そうですね。えーうん、じゃあその、えっ、ー、と、ウォーターカードは、 うんえー、と自分で申請しないともらえないんですかそれとも自動的にや、ね、いや、自分で申請しないとで、うん、最近はオンラインで申請できるんですね。うん、オンラインで申請して、えー、その発行するときには、うんえー、その発行して、その受け渡しはもう本人が行かなきゃいけないんですけれども、うんうんうん、もう発行まではもうオンラインでできるようになっています。収入、まあ、によってはちょっと違うところもあるんですけれども、うん、ほとんどの収入はもう今オンラインで。あの 手なのでそのそうだからそのインドはです、ね、29の州があるじゃないですか、うん、で各州が議会を持ってるわけです、うんえー、日本だと衆 議, 院が衆議院議員があって、うんえー、参議院議員があるじゃないですか、はい、で衆議院議員が今、えー、400何とかですよね、まあ、450人くらいだと思うんですけどそれがその比例代表制によってその人たちが、まあ、皆さんが あの投票して、人をその議会に送るわけなんですよね。はい、で、参議院は、えー、一部は、その比例代表制、一部は、もうその参議、あ ど, どういうふうになってますその、もう200、百0 0何人ですか ?250 人くらいですかね。はい。今は。2衆人よりは少なかで、ね、で日本は多分、あれですよ、その、えー、3年ごとに半分が、 もう半分が、また改選される、改選 す,、ね、するって入れ替わるんですよね、はい。インドの場合は3分の1が、えー、もう3年ごとに改選が、改、う、選、ん、でこう入れ替わることになってるんですね。うん、だからその20、二十州は衆議会、あの、衆議会っていうつしかないんですけど、残りの7州は、22州はそうなって、残りの7州は上院会員があって、またその国 その国会レベルと同じようなその上院下院のへそうものがあって、まあ、もちろん上院は日本の参議院と同じく直接選ばれるわけではなくて間接的にその下院から下院が選んでそのあそうなん、ね、送るっていうあ下院が選ぶっていうふうにくことになってます。はいはあうん、にインドだったら州州州の中で22州と7州でと、うん 選ちょっとだけは違うってすね。投票は同じなんですけどね、うんうん、投票のシステムは同じなんですけど。な、うんだけど、議員のシステムが違うってこ と,、ね、ちょっと仕組みがちょっと違うっていう。ねうん、あとはその連邦の直轄量もあって。うん、あ連邦あの連邦直轄量といって、あのえー、っと、 何ああて言うんですかねどこの連邦。連邦っていうのはその、インド中央政府の直轄の領域があるわけですね。<笑>これがまた別な、そう。あ例えばそのデリ、デリー、デリーっていうのは、はいはい、えー、州でもなければ、州じゃないですよね。いや、州でもなければ、その、中央政府直轄領域でもないです。えデリーは準州です。 つまり、準大学ていうものみたいに、準州です。完全な州ではないんです。で、たあの、チェン内の、南インドのチェン内、うん、えー、まあ、その、海が有名な、チェン内の近くに、ポンディチェリーっていうところがあるんです。観光地が、観光地として有名なんです、すポンディチェリーは、えー、中央政府直轄、あの直轄領域となっています。そこはまた別なんです。そこはもう普通のその選挙は行われない。 いいはい、今のその衆議会選挙というのは、州になっている29の州で行われている衆議会の選挙であって、<笑>えー、じゃあ、ポンデチュリーは衆に入らないですか、うん、ポンニチェリーは、その、中央政府が直接管理、あの、 だからその、中央政府の管轄地域になってます。へー。そういうふうに7つの地域があって、州の中にあるわけなので、あーその州があって、その州の中に中央政府が直接管理しているところがあって、そう。だからその<笑>難しい、そうそうそう。普段そのニュース、はい、日本の、日本でその報道されているインドの選挙を見ている、はい、のニュースを見ていると、あ、もう簡単な47都道府県で行われている選挙と、インドの選挙は同じっていうふうに思われてしまうかもしれないけど、<笑>複雑です。 そうですね。そうどどうだからその普通に言うとその、ねまあ、その中央政府、うん、いわゆる国会は、うんえー、と上院と下院がある。うんまあ、それはもう参議院あの上院は参議院、えー、下院はその衆議院ですよね。うん、でそのもちろんその下院、国民は下院の、うんうん、えー。 その、なんて言うんですかね、議員を選ぶわけですよね。うんうんはいはい、で、それがその、まあ、五百何人というのがあって、うん、で、それもその、インドはその、留保制度というのかな、その、いわゆるその、指定カストとか、指定部族、うん、えー、部族というのかな、うんうん、いわゆる昔のその、不可食選民たちのために、そ、はいはい、の、席が、保留、保留されているっていうか、う決まってる決まってる。指定されてる枠があるんですはい。枠、枠制度。はい。はい、で、それが、 その多分100くらいがその指定カスト指定部族のためにその枠があって、で、それが、これがあの会員ですね。そのいわゆる衆議院のもの。だから500くらい、550くらいあって、その100人くらいが指定カスト指定部族からの人たち。で、大統領が直接選ぶあと10人くらいも入ってきます。え、大統領選べるんですか<笑>大統領が直接その10人くらいですかね。それも指定カストではなくて、 昔のですね、そのイギリス植民地時代に、イギリス人とインド人との間に生まれた、えー、いわゆるアングロインディアンといって、イギリス系インド人ですかね。イギリス系インド人のためにも枠があって、<笑>今でも、はい、今でもそうです。はい、でそれがその、たぶ大統領がそのそ、直接選ぶっていうふうになってます。で、その、 これが下院 で,、うん、で、上院はどういうことかっていうと、うん、人が選んだ代表だから、うん、その代表が今度、えー、なるほどこの上院を選ぶということになっています、うん。これがあの中央政府レベルでの話です。なるほどね。はい、これは多分日本とは同じで、まあ、ただ選挙の制度がちょっと、日本は比例代表制で、インドはまあ直接、はい 小選挙区制になっているっていう、うん、そこだけが違うと思うんですね。ねただ、州のと、州に来ると、州のレベルに来ると、この複雑な話になって、うん、州ごとにその仕組みがちょっと、議会の仕組みが違うっていう。うん、ただ、人が投票するときは同じなんですけどね、うん。はい、ね。そう。だから、インドというのはまた、その、難しい国<笑>、国で、はい、うん。複雑で面白い国さすが、カオスインドの一つの州だけでもすごい大きいし、<笑>人口も多いから、ね どっかの国レベルなんじゃないですかね。<笑>ねはい、ね言葉も違うし。<笑>そうそうそうそう週州超えたら違う言葉になって。うん、何もですかね<笑>あ。ちょうどそのニュートンもですね、うん、同じ村の人たちすらもう言葉が、うん、通じないっていうのがわかる、えー。先住民と村の人だともう言葉が通じないです。お互いに関心がないっていう。つまり全然違う生活を送ってきた人たちなんで、うんうん、もう、だからし、 別に、州を超えなくても、同じ村でも違う文化が存在しているっていうことなんで、うん、ぜひニュートンを見ると、ねえー、とインドの選挙のことが、ちょっとくらいは、うん、はい、うん、理解できるんじゃないかなと思います。 面白いですよね。すごい先進的な、その、えっ、ー、と、投票機会を導入しているかと思いきや、えーうん、そういう、まだその、ごたごたがあって、そ、ね、ういう、ね、人もいて、みたいなそうそう、もうなんかそうそう、ね、さすがだ。逆に読み書きができないから投票機が導入されたっていうのもあるからね。<笑>そうね。書、まあねうん、けないもんね。ヒントすごい。<笑>極端な例が、極端なその、現象が起きてる国なんですよ。<笑> そう<笑>、ね、そう両極端すぎて受、ね、け、ね、ますね<笑>先端技術がある陶飛沖と呼び書きができない人の<笑>、うん、ギャップよ、えーえー、面白 い, 面白い、はい、<笑>インドのポテンシャルが見れますね本当<笑>に、うんうん、<笑>それに比べ日本では今でも<笑>ちまちまと<笑>、ね、東洋用紙に名前書いて名前が間違って向<笑>こうになったりする<笑> 日本の豆腐用紙裏にはエピソード。<音楽><音楽><音楽>